おはようございます。の私あ の,、はい、私はあの北陸大学というあの日本の雪国からあのこちらに来ましたで。とても寒いところから暖かいインドに来たのに。 あの部屋の中でですね、ちょっと涼しくて残念ですで。今日私お話しするのは、ノンネイティブ日本語教師と共に行う組織内の対話型教師研修についてです。あの、北陸大学の日本語教師なんですけども、あの、大きな特徴があります。3名の中国人日本語教師がいます。あのー、 この教師は日本語が母語ではないで。毎年ですね、あの、北陸大学の姉妹校から3名の中国人日本語教師が北陸大学に来て、あの、日本語で日本語の授業というのを行っています。で、まだ、あの、まあ、皆さん、まあ、多くの方がノンネイティブの日本語教師で、日本以外の国でこう、 働いてるっていうのはあるんですけども、日本国内で、あの、ノンネイティブの日本語教師が日本語を教えるっていうのはまだ、こう、あまり一般的ではないです。そうすると、あの、日本語教師、こう、グルーピングすると、あの、北陸大学には、ネイティブ教師とノンネイティブ教師。そして、あの、 大学の学部とですね、留学生別科という予備教育 の, あの日本語教育をする場所がありますあの。大学に入る前に日本語を勉強するところの、でこういう形であの教師が存在します。そして、上勤の講師、で非常勤講師。こういう形であの北陸大学日本語教育というのを行っているんですね。そうするとやはりあの こう問題が結構出てきますで問題の一つ目としてはあのノンネイティブ日本語教師の意識というところが あ, のありましたどういうことかというとノンネイティブ日本語教師についてまああの多くの方がこう持っている意識なんですけどもネイティブ教師というのはノンネイティブの教師よりも優れているんだよ という考えがありますでこれはノンネイティブの日本語の先生もこう持ってる意識でですねネイティブの日本語の先生もこういう意識というのをう持ってるそしてノンネイティブの日本語教師がですねネイティブの日本語教師に近づいていくことというのが あの、教師としての成長だというふうに、あの、考えられている場合というのがあります。しかし、あの、バックマン1990ですけども、ノンネイティブ日本語教師には、ネイティブ日本語教師にはない能力というのを持っている。ネイティブというのは全ての面でノンネイティブよりも上手に振る舞うことができるわけではない。 あのネイティブ神話っていうのがありますけれども決してあのネイティブの先生の方がこう優れているわけではないあの皆さんもぜひこう騙されないようにしてくださいネイティブの先生が言うと何かこう信じてしまうんですけれどもあの本当のことじゃないことっていうのもあったりしますそしてノンネイティブ日本語教師のメリットとしてですね横田2013なんかでは 学生の立場から、あの、日本語教師、ノンネイティブの日本語教師、こんなのがいいところだよという調査をしました。で、日本語の多様性を学べる。ちょっと違うけども、あの、バリエーションとしては OK じゃない。で、ノンネイティブの先生の方が話しやすい。で、間違いやすいとこを教えてくれる。で、授業の中で楽しみながら日本人の悪口が言える。で、こういうのも、あの、 ノンネイティブ日本語教師のメリットだと思っています。で、毎年こう3名のノンネイティブの先生が来るんですけども、やはりこう1年間で中国に戻ってしまう。1年間あの北陸大学で日本語を教えると、なんとなくネイティノンネイティブのメリットとかですね、あのこういうことしたらいいんじゃないかなっていうことが分かってきます。しかし、 社会貢献としては、1年後に中国に戻っていい経験したなっていうのがあるんですけども、北陸大学の学生にはなかなかこう還元されていなかった。ということで、ノンネイティブの先生にあの教師研修っていうのを行うことをしました。以前 の, あのノンネイティブの先生たちに対する教師研修っていうと、一般的には日本語の運用能力の向上とかですね、異文化理解の視点から あの日日本本事情とか日本文化をこう理解してもらうネイティブ日本語教師の授業をこうモデルとした研修っていうことなんですけどもやはりノンネイティブ の, このメリットというものをこう感じてもらうということでやはり自分自身の教え方というのをあの客観的にこう分析していくというようなものをしましたで具体的には定期的にあのインタビューというものを行いました まあ、インタビューというか、どちらかというとお話なんですけども、あの、来日直後ですね、ノンネイティブ日本語教師についてどう思いますかねとかですね、インタビューをしていきます。そうすると、その中で、あの、ノンネイティブ日本語教師のメリットとかですね、あの、JSL での日本語教育、あの、例えばここで日本語教育を行っていく場合には、教室内というのが、あの、日本語う一番 多く使う場所なんですけれども、日本では教室の外の方が日本語をこう一番多く使うそういう環境の中での日本語教育というものにこうシフトしていくっていうのを少しこうお話をしていてですね、いろんなこう気づきを得るっていうような研修をしていました。で、その中であの気づきとしてですね、横田2017では日本におけるノンネイティブ日本語教師というのは あのネイティブ日本語教師の代わりではなくてノンネイティブだから活かせるこう特徴があるでその必要性を感じたとかですね作文とか会話はネイティブの人がやるというような意識があったんだけれどもあの私たちもできるんじゃないかなとか JSL での環境の日本語教育では JFL の環境とは違う方法で授業を行わなくちゃいけない でこういうインタビューを通じて、まあ、今まで考えなかったことというものをこう考えるようになったというようなことが気づきがありました。でもう一つはだってあのいろいろなタイプの日本語教師がこう存在するということだったんですけども日本語教師のコーディネーターはですねノンネイティブ日本語教師とインタビューなんかをしながら結構交流があり ま, すありました。で コーディネーターは学部の教員なので、学部の非常勤と常勤講師とは交流がある。留学生別科の常勤の先生とは交流があったんですけども、非常勤講師とは交流がないとかですね。非常勤講師同士は、あの、部屋が同じなので交流がある。というふうになかなかこう交流をこう持つというようなあの機会というのがありませんでした。で、こういう二つの問題が あってですねノンネイティブ日本語教師の方の問題というのはどんなものかというと1対1の対話で対話ではあのこういろいろな問題とか気づきっていうのが出てきたんですけどもそれがあの教員間の中ではなかなか共有できないという問題がありましたまたあの個人というよりはノンネイティブについてどう思いますかとかあの JSL の環境での日本語教育ってどうですかということだったんで、やはりこう個人にこう焦点を当てることというのが非常に難しかった。で、まあ三つ目もちょっと似てるんですけども、個人的な解決がなるけども、組織的にですね、あの、いい日本語教育を行っていくような組織にこう影響を及ぼすというのはあまりなかったのかな、というふうに、ということでした。で、日本語教師間のコミュニケーションもですね、 あの、ノンネイティブ日本語教師の問題と同じように、まあ問題を共有できていない。で、ノンネイティブ日本語教師って日本で必要なのっていうような話が出たりですね、かなりこう否定的に捉えてるっていうことがありました。そして、まあ組織的なミーティングというのがなかなかこうできないという環境でですね、まあこういう問題を解決しようということで、 対話型教師研修というものを、行っていました。今回の研究の目的は、組織内の対話型教師研修の実践報告というのをして、それに対して、まあ、ネイティブ日本語教師、ノンネイティブ日本語教師にインタビューの調査を行うということをしました。で、具体的には、対話型教師研修について、まあ、どういうふうに感じていたのか。で、ノンネイティブ日本語教師について、 どういういうに感じたのか、まあ、ノンネイティブの先生には、まあ、どういう形でこう感じたのかということを見ました。そして、まあ、あの研修をこう行って、まあ、時間を使って研修をしてますのでじゃその研修を行うことによって何かこう授業に生かされたのかなというようなことを調査しましまた明らかにしました。 対話型教師研修ってなんかあんまり聞いたことがない言葉なんですけども、縦岡2016ですね。参加者同士の対話によって、まあ共同で問題を解決する。まあその場に参加をして問題っていうのをう解決していくっていうのと、他者の実践を理解し自分自身の実践につなげる。あの、実際にこう行っているものというものを、まあ自分の問題として、あの、 考えてみるということです。そして、ある期間継続して行う。で、これは、あの、いろんな研修なんですけれども、あの、単発でこう終わってしまうんですよね。やはり研修に参加しました。でもそこで終わってしまうというので、まあ、1年間、こう、ある期間を継続して行うというのが、あの、すごく大切いうふうに言ってます。で、こういう場を参加者による 学び合いコミュニティとなるようにすることを目指す研修。こういうのが、あの、対話型教師研修というふうに、こう、イメージしていただければいいかなというふうに思います。まあ、皆さんが集まって自分自身の問題を、あの、語っていく。また自分自身の、まあ、秘密でもいいですね。すごく上手にできるものというのをお話ししていて、みんなで共有していくというようなことをしていくようなものです。えー 北陸大学では、じゃあどういう研修を行ったかというと、あの、研修の目的としては、自己教育力というものをこう育成していくための日本語、うん、教育研修で、まあ、研修を受けて何かこう、覚えていくとか、新しいものをこう取り入れていくというよりは、なんかこう、新しい発見をして、その発見によって、授業がこう改善していくような、 まあ、学びの場というものを目指すというようなものをしました。でこれはやっぱりあのさっきもお話ししたように知識とかスキルをこう得てそれをこう真似するというわけではなくてそれをもとに自分自身はこうどういうことができるのかというようなことをうんまあみな皆さんこう自由にお話をする場ですね。なのであの飲み物を持ち込んでもいいですよ。 これ実際行ったのが、あの、お昼休みなんで、あの、ご飯を食べながらやってもいいですね、という形で、あの、一つの場所に集まって、あの、ま、カフェみたいな感じですね。カフェみたいな感じで、こう、お話をしていく中で、自分自身、こう、どういうものに気がついていくのか、というようなことを行いました。で、研修の方法なんですけれども、 今、の日本では FD って言って、教育改革をしましょうとかですね、全員参加ですとかっていう研修があるんですけども、日本語教育に関わる全ての教員がまあ自由に参加できるようなものにしました。さっき言ったあのネイティブとかノンネイティブも超える、所属も超える、非常勤とか常勤とかも関係なく、誰でも来ていいですよ、そこでちょっとお話をしましょうという形で、 あの自由参加にしましたで大体ですね、月に1回を目標にですね、あのできなかった年もあるんですけども、あの月に1回というのを目標にして、個人の工夫ですね、私こういう工夫してますよ。あと授業の、あこれどういうふうにしたらいいのかなという問題をこ話す。で、まあ、話題提供として20分ぐらいお話ししていただいてですね、その後自由に あの、対話をしていくという形で、研修をしました。で、やはりこれ昼休みの短い時間ということで、あの、研修終了後は、LINE グループという、あの、対話をするアプリですね。多分、インドであんまり使われてないです、ねあの。を使って、継続して、あの、意見の交換をしていくというようなことを行いました。 2016年はこんな形でですねスマートフォンを使った授業とか学習者の発話からの教室運営ですねこういう形であの各教員が自分がこう得意とするものとかあのちょっと難しいなと思うものとかっていうものをあの月に1回話をしてまあ皆さんで共有しながらざっくばらにお話し ししましたで2017年はあのちょっと回数が少ないんですけども前期2回後期2回こういう形で研修会を行いましたで2018年の今年度ですね今年度5回行ってです、ねまあ、授業中死後 OK の授業をこうしましょうとかですねステレオタイプと どういうふうにこう向き合っていくのかというような中でいろんなお話をしました。で今回の調査なんですけども、日本語教師7名にあの反構造化インタビューを行いました。でまあ、スキャット大谷2018を使ってですね、インタビューをまあ文字化して、コーディングをして、ストーリーラインをこう作ってですね、 でそのストーリーラインの中から大きく3つのものというものを少し抜き出すというようなものをしてみました。1つは対話型の教師研修について。2つ目はノンネイティブ日本語教師について。そして研修をどのように生かしたかというようなものをあのピックアップしてみましたで。ネイティブ日本語教師なんですけども、やはり交流をすることでこういろんなアイデアというのが出てきた。 自分と関係がある、やはり同じ科目をこう教えて、同じ科目を同じ組織で、あの同じような学生にこう教えてるということで、やはりこう自分自身が関係のある問題というふうに思えることができた。で、まあコーヒー飲みながらとかご飯食べながらしたので、まあ、リラックスした雰囲気でできた。で、他の先生の授業の工夫を聞くことができた。これ多分皆さんもそうなんですけども、 研究とか問題点のお話はするんですけど、あんまり自慢話みたいなものってしないんですよね。で、その工夫、私こんなのしてますよって話ができて、そういうことができたというのはすごくよかったというのがましたで、じゃあノンネイティブ、ノンネイティブ日本語教師についてはどう思ったかというと、まあ、学生が好みそうなことというのも分かりましたよ。 また普段なかなかわからないノンネイティブの先生の苦労というのも知ることができた。またメリットについて考えることもできたというのがあります。そしてじゃあ授業にはどういうふうにこう活かしていったかというと、まあ、取り入れましたというものと、あとは自分自身の教育ビリーフスっていうのもこう再考することができた。で、ノンネイティブの先生にも 今までは相談するというようなことがなかったけども、ちょっと聞いてみようかなということが生まれた。実際、改善には至ってないというのもあったんですけども、これはあの改善しないということじゃなくて、しようかなというふうに思ってるけど、まだ改善まではしてません。じゃあ、ノーネイティブの先生たちはどうだったかというと、やはり同じようにですね、自由な雰囲気で、こう話ができる。で普段やっぱり交流がなかったものが交流ができたというのはすごくいい。 でさらには、まあ、さっきの作文とか会話なんで す, なんですけども作文とか会話もノンネイティブの先生たちも授業を持っても結構いけるねっていうことにこう気がついたとかですねあの考えさせる授業というんだったらノンネイティブでもできますよとかあと自分自身がこう間違えるのが非常に怖かった。でもそのの間違いが実は授業の いろんなきっかけになるということにこう気がついた、こういう気づきというのが結構ありました。そして、やはりあの研修でこう気づいたものというのを、じゃあ授業の中にこうどう取り入れていこうかというようなことは結構考えた。今までこう教えることについてよく考えたことがなかったけども、研修を受けてみたら、ちょっと考えていろんな工夫ってできるんだなということにあの気づいた。 というのがありましたまとめとして、まあ、今回あの対話型 の, あの日本語教師研修をしてですねやはりトピックを自分の問題として考えることができたというのは非常に良かったのかなそして各教員が行っているようなことというのを共有できたそして目的を持った授業見学ができるようになったこれはあの実際の研修を行っていく中で この授業面白そうですね。じゃあ、ちょっと授業を見学します。というような形で、進んでこう授業を見ることっていうのができたそうです。そして、ノーネイティブ日本語教師が、なんとなく日本語を使ってこう授業をするのが不安だったけれども、それに対していろんな自信っていうのが出てきた。で、この5番っていうのが一番大きいのかなと思うんですけども、教師間の相互理解というのが深まった。 というのがあります最後に問題なんですけどもやはり研修の時間が少ないというのは結構いろんな人たちから来ましたじゃあ研修増やすって言ったらうん増やすのもどうかなっていうのでここら辺はまだ問題かなというふうに思いますまた研修後のつながりをですね LINE であのこうチャットしながらっていうに考えてたんですけどもなかなか研修が終わった後にもう一回こう続けていくっていうのは なななんとなくできなかったっていうのがありましたまたノンネイティブ日本語教師の滞在がですねあの1年ということであの1年だけ継続はするんですけどもまた次の年ゼロから始まってしまうというのがあるのでこれをこうどういう形が残していけないかなというようなことを、まあ、あの課題になるんじゃないかなと思います。